では、いよいよ動画を、動画を繰り出すから、動画の原理は、こっずつ違う画像を次々に表示すると動いて見えるというね。そこで動画を作るんですが、非常に簡単なプログラムです、まず色を2つ用意します。C1 と C2。して、まず、1番目の色で20フレーム分、だんだんと位置を動かしながら円を描き、その後で20フレーム分、今度は2番目の色でだんだん上に動きながら、半径が小さくなるようにして円を動かします。 見てみましょう。C1 と C2 はこうですね。最初20フレーム分、i を0から20まで、まずイメージをクリアして、フィルサークルで、色はこの C1 の色で。で、y の位置は20プラス i かける8。i が0から20までですから、えー、最後は、えー、160プラス20、180ぐらいまで行くわすね、えー。y の値はずっと行って、まあ、 高さが200ピクセルなので真ん中辺ですね。そして円の半径は20。そうすると、この緑がだんだんだんだん真ん中まで行くわけです。で、え、一回円を書くごとにイメージライトします。ですから、一個の円を書いてイメージライト。また次はもうちょっとずれた円を書いてイメージライト。これによって1画面ずつが出ていくわけです。次はまた20フレーム。今度は同じなんですけれども、え、C2 の色を使って、 C には真っ赤ですね。255.00 ですから。そして、今度は X は180で同じ な, なんだけれども、えー、Y がだんだんと大きくなるようにして、半径はだんだんと小さくなる。最後は20に近づくと0になりますね、ほぼね。えー、そうすると、だんだん高さがあまあ0に近づくわけです。ここにそのアニメート 1.C がありますけれども、 ここでイメージ .h をインクルーできますね。イメージ .h ってここにりますけど、これは、えー、さっき申し上げたイメージのヘッダーファイル。で、このインプリメンテーションはイメージシーなので、実際にコンパイルするときは、gcc の、の、c のファイルを使ってしまう。で、これの、 インクルードは、このイメージ変態ファイルをインクルードで持ってきますから、これで動的に取り込まれる。ね。じゃあ、えー、これができたらば、動かしてみましょう。もう一回レー s を見ると、このように、えー、A.out ファイルにかぶ、って、画像ファイルがいっぱいできています。40フレームありますけども。えー、これを見るにはね、一番簡単な方法としては、アニメと。 ファイルはこれらのファイルをまとめて指定しますから、a g e ジホスト .ppm。そうすると、このように横から緑の丸が出てきて、だんだん小さくなりながら赤い丸になって消えていくと。そういうのが繰り返し見られるわけです。だからアニメーションというのは、ちょっとずつ違うコマの絵を作っていくと。それを束ねてみるのは、アニメートコマンドでできます。 あとますけれども。さて、課題なんですけれども、課題は、必ず2、3名のグループで実施し、かつペアプログラムになないね。各自が自分の担当を書く形にしてください。で、課題は動画を生成するプログラムで、 整った構造を持つプログラムがか。かく。で、整った構造の定義は各自にお任せしますけども、えー、今ちょうどやったように、このイメージの部分と本体の部分とか分けるんでもいいですし、他の方法でもいいです。今、イメージの部分は、えー、ま、円しかなかったんですけども、円以外に前にやったような様々な図形を増やすということはできると思います。で、レポートを重視しますので、それがお課題ですので、どのように整っているかは、しっかり書いてください。 だから、プログラムはグループ内で同一になりますけれども、レポートは各自で書くようにしてください。まあ、レポートの内容については、ええー、こう書く方は書いてありますので、参照してください。で、課題のヒントですけれども、ええー、まず、例題では円しか書けないので、他の図形っていうかその場合はですね、イメージ点 C の中に三角形や長方形を書く関数を追加して、それをヘッダーファイルを使って、メインの側からも呼べるんです。 それからですね、複雑なシーンを持つようであれば、単純な図形ではなくて、家とか車とか、図形の組み合わさった方と現れますね。この時に、メインから三角形をじゃあ、えー、三角形を一つと四角形を一つで演すとか、いうよりは、家というサブルーティン、関数、車というサブルーティン、そういうのがあってそれを呼ぶと、言うと、その方がいいと思うね。で、その家や車はどこに出るかだね。で、メインと一緒に出る。 夢 .c に入れる。あるいは、この家や車みたいな複合部品用の c ファイルはもう一つ余計に作る。そういうふうなこともできます。それから次は動画なので、どのように動かすかも考えるところです。今の例題では、最初に20フレーム、もう20フレームというふうに、直接フレームで考えてましたけれども、 そもそも動くということは時間とともに位置や大きさが変化するということですから、時間に関する関数、時間が進むと、うが変化するとか、そういうふうなことを考えると、綺、え、麗、ー、かもしれません。で、t は秒数で与え た, たいですけども、例えば20フレームで1秒とか考えてもいいと思います。また、複数の場面から構成される演劇のようなどを考えると、 この円は時刻 t1 から t2 まで存在し、その間 x1、y1 から x つまで滑らかに移動し、かつ大きさは r1 からに変化する。なんかこういうふうに動きも含めた否定をするということも考えてもいいかもしれません。これは全てヒントですので、どこらい何を工夫するか、それぞれのチームで相談して決めていただいて構いません。 元の例題の構造のままでも、まあ、整っていることならば構いませんが、レポートでちゃんと説明はしてください。また、ファイルの枠型方だけじゃなくてですね、課題をチームでやる場合は、ファイルごとに担当する。あるいは、一人が設計して他の人が作る。あるいは、誰かが記録を担当とか、これもチームにお任せしますが、ただし、何もしないという人が出ることは避けてください。その何もしない人がレポートを書くことができなくなりますので、 では頑張ってみてください。